はい。皆さん、こんにちは。平田ですこんにちは。新川てれいです。今日から始まりました、M ステップのステップファミリーチャンネル。この番組は、ステップファミリーの基礎知識から、ステップファミリーのあるあるのお話、ステップファミリーのお悩みにお答えする番組です。どうぞ。よろしくお願いします。<笑> はい早速ですが皆さんはステップファミリーってどのような家族なのかご存知ですか知らない聞いたことがないステップファミリーってどんな家族というのをまずはてるてるからご説明していただきましょう。はいステップファミリー皆さん まさかのまさかホップステップジャンプとかステップアップっていう風うに思ってないですよね。私は思ってました。昔<笑>実はこれ大間違いで、そんななんかポジティブな意味を含んだものではなくて、これステップファミリーってアメリカから来た言葉でステップは？ あの英語の窃盗なんでですす。ね。継ぐっていう意味ですであとアメリカではパッチワークファミリーって言われることもあるんですけどぎぎはぎの家族ですね。まあ、あの自分がステップファミリーだよっていう人はなんとなくああ、そっかっていうふうにわかると思うんですけどいろんなものが継ぎはぎされて出来上がる家族っていうことで、まあ、一般にお父さんとお母さんがいて実子がいてって作られる家族とは違う家族で新しい家族形態日本ではね新しい家族形態ですね。 でも今や4組に1組が結婚の4組の1組が再婚っていうふうに言われてる時代なのでこのステップファミリー子連れ再婚家庭すごくいっぱいいますあなたも多分そうだから見てるんじゃないかなっていうふうに思いますステップファミリーと呼ばれていますはい皆さんステップファミリーってどんな家族か分かりましたかなんだかよく分からなかったという方は動画を巻き戻して何回も見てくださいねはい、はい、続いて 初婚同士の家庭とは違う家族の構築をするステップファミリーについてどんなふうに家族が構築されるか詳しく説明していただきましょうはいステップファミリーっていうとああそうなんだってなんとなく1個の家族を思い浮かべるかもしれないんですけどステップファミリーって言ってもその組み合わせとか成り立ちによって本当にさまざまな家族形態があります。例えば えー、結婚の、えー、と関係のあるカップルのどちらかまたは双方に子どもがいる場合、うん、ステップファミリーですねどっちかに子どもがいるか両方に子どもがいるかによっても違いますそれからシングルマザーだった人シングルファーザーだった人が子どもがいない相手と結婚する場合これもステップファミリーです。 で自分には子供がいるんだけど、相手には子供がいない。この組み合わせもステップファミリーです。それからシングルマザーとシングルファザーが結婚すると、子連れ同士で再婚することになりますよね。これもステップファミリーです。それから婚姻関係がないカップル、事実婚って呼ばれるんですけど、事実婚のどちらかまたは双方に子供がいる場合、これもステップファミリーです。 それからシングルマザーやシングルファーザーがコイン関係のない相手、まあ、内縁関係の相手と生活を共にしている場合も これ、あの婚姻関係がなくて事実婚の場合もステップファミリーと呼ばれるんですね。でその他にも子どもの年齢子どもの男女の違いとかあと自分たちに関わるなんか親とかの関係とかねいろんな関係を含めて本当にステップファミリーって1つの組み合わせだけじゃないのでこれがステップファミリーだよっていうのは1つじゃないっていうことで覚えてくださいね。 はいいかがでしたか、ステップハウミイは、初婚同士の家庭と違い、家族を構築するのに、階段を上ったり降りたりしながら、少しずつ家族の絆が深まっていくのが特徴なんですね。はい、ここまで説明していただきましたが、あもしかしたらうちはステップファミリーかも。 とお気づきになった方やうちがなかなかうまくいかなかったのはステップファミリーだったからかもと思った方がいらっしゃると思いますがでも悩んだ時にはどこに相談すればいいんでしょうね、てるてる。<笑>はい、えー、っとこれもすごく悩ましいところで今、日本ではステップファミリーの認知度って非常に低くて。えー 党の本人自体もうちがステップファミリーだっていうことに気がついてない場合が多いですそうすると一般の子育て相談なんかに行ってしまって例えば「ママ子を愛せません」っていうふうに相談したら「大丈夫ですよお母さん抱きしめて育ててあげてください」って言われちゃったりとかして「いや抱きしめられないから」 悩んでいるのに自分にはすごい母性本能がないんだなって自分を褒めあの責めてしまってもっと苦しい思いになってしまったりとかするのでやっぱりステップファミリー専門の相談機関を探してほしいんですね、うん、じゃあたくさんあるかって言ったら非常に少ないのが現状ですまずインターネットとかで検索してみて、まあ、信頼のおけるカウンセラーとか相談機関を探すのがいいと思いますがステップファミリーの えっと、相談っていう認識を持って相談対応しているところを選ぶことがすごく大切です、まあ、そういう意味では一番安心なのは私たち M ステップのオンラインカウンセリングはいオンラインなのでどこにいても相談が受けられますメールこの Zoom でも受けられるし電話でも受けられるしもちろんあの対面で私の 事務所に来てもらえれば相談を受けられますのでオンラインカウンセリングを利用してもらうのが一番いいいいかなううふうに思います悩みが深くなる前にあのちょっとした愚痴で構わないのでまずメールからですかねご相談いただければいいかないいいうふうふに思いますはい、今回はステップハミリーってどんな家族ということをステップハミリーの特徴についてをお話しさせていただきました。 オンラインカウンセリングやオープンチャット、サポートブックの購入先、書籍の購入先などは紹介文の方に掲載させていただきます。またこれから週に1回、こちらの番組を更新させていただきますので、チャンネル登録をして更新をお待ちくださいね。それではまた来週。バイバーイ。バイバーイ